ゆっこの温泉シリーズみなさんこんにちはゆっこです暑い今日ね首都圏は三十七度の猛暑日暑い本当はコロナの様子を見てこの夏またロングツーリング行きたいなって考えてたんですけど、まあ、ちょっとこんな状況なんで 近場でなんかこう旅行気分を味わえるようなプランはないかなって探していたところ時川町にいい感じの貸切温泉を見つけたんですよね。時川さんっていう旅館元旅館なのかなで今は日帰りのみなんですけど1日4組限定の予約制で貸切風呂と部屋食がついてきてお部屋でゆっくりできると。 まずそのときがわ温泉っていうとめちゃめちゃ泉質がよくておなんか急にすごい林道になったねえー、すごいこの道273だってめっちゃくねくねしてるわで枠が朝の部有の部と2組ずつなんで本当にに女将さんとしか合わないような感じになるのでこのコロナ禍ですごい需要が高まってるみたいですね プライベート温泉いいよねーおここっからときがわ町に入った意外と車が通るんです 時川もじっくり回るといい町なんですよねすごいそそられる個人店がねいろいろあ る, あるんですよね蝉の鳴き声を聞きながらこういう田舎道を走ってると夏夏休みって感じがするねヘビがいたー！ もうやめてくヘビかなヘビかなって思ってみるとゴムだったりするんだけどさよくヘビだったわ今のはま も, もなくすねでここを左に入るんだ 屋上なんだね になりますよね。 来ましたお部屋がね思ってたより広かったこう二間続きになってて1人2人で来るには本当十分な広さですねでこう周りがね木々に囲まれててすごい気持ちいいところですねで到着してまずこのお抹茶を出してくれますであとお品書き見たらいろいろあったんで「もう速攻でゆずジュースちょうだい」って 言って持ってきてもらいました乾杯すごい、いっぱいあるんですねそうなんですよ、たくさ ん, くさんあるので選ぶのが大変かもしれませんがそうですね、迷っちゃいますね<笑>あこれにします はい。で、お風呂なんですけれども入る前によく湯もみの方をして、えー、かき混ぜてからお入りくださいあ板があるってことですねあはい、おいありますのでお使いください、はい 本物の温泉にお入りください。あー気持ち。 じゃんじんはい、今日の晩ご飯です。これが減圧水だってピッチャーまで用意してくれて。 火花の塩焼き内臓を抜いてあるんでもう頭からガブッといっちゃっていいらしいですね。 お世話になりましたま結構こうバイク乗りの人は来たりするんですか来ますねバイク と, と自転車の方がすごく多いのでもうちょっとこのもっと上に行くとローダイラ天文台って星が見える天問題があるんですよ、はい、で、そこを超えると秩父に行けるんですけど結構自転車とかバイクの方はそこまで行く方がすごく多くてお日はすごいですねへー<笑>いやすみませんお世話になりましたありがとうございました 綺麗だね鳥川さん良かった、えー、いろいろね口コミとか見ていったんですけどすべて期待以上だったかなロケーション空間、まあ、温泉泉質も言わずもがなあと食事オーナーさん中居さんの人柄、えー、ゆっこ的満足度はかなり高い 温泉、日帰り温泉でした全体としてはすごくこじんまりした宿なんですけど雰囲気がいいねものすごくあの、ちょっと最後オーナーさんとお話しさせていただいたらやっぱり小物とか、ね、あの内装も本当にいろいろこだわってやってらっしゃるってことでいちいちねセンスが良かったですね日本最強のアルカリ線 すごく柔らかいお湯でずーっと入ってられる感じだったなほんとねいいお湯でした、ね、あれを独り占めできるっていうのは贅沢ですなもうとにかくあの温泉だけでもだいぶ価値があるんじゃないかなそれからね食事食事がこれがね私お肉が大好きなんで肉料理が入ってないのはちょっと 物足りないかかなななっっって思ってたたんんですけど全然そんなことなかったいい素材を使ってるんだと思うんですけどどれ食べても美味しかったですね大満足でしたでした<笑>あんまりにもこう居心地が良かったんで最後の方は帰りたくなくなっちゃってたんですけど日<笑>帰りのみだそうですなのでこのコロナ禍で遠出の旅行はなかなかできないけど近場でちょっと贅沢したいなとか そういういねプチ贅沢にぴったりな温泉だなーって思いましたいやなんか今回は夏「夏海あ夏休み」って感じじゃなくてイケイケな感じではなくしっぽりと貸し切り温泉で一人の世界を楽しむというね夏が 「風あさみ」